いう扉閉めてもらっていい だ、えーうん<笑><あ>ね、<笑>よいしょ。い とすんんんんんのってて、okay? はい、はいタンタンタン、はいらごいねなだだかんだと体重出ていってるそうやんでもう、うん、500ぐらいぐ、はい、やめてもいいんだこれは。 ミルクジュータルは大丈な動くの、うん、一日おきにしてもいいしななんかシッポの先に白っぽいよねどこ か, かった薄いまま、うん。だいぶ濃くなったっそうか、細く見えたけど十七になったかやった十七や、うん この1キロ早かった気がするあそううんポロンがよう出てるのポ、うん、ロンが出てるんかもしれない1週間ぐらい1週間もうちょっとかかってと思うけどうんペースが良かった気がする何でるほ ら, ほらあら。あんた水ないんちゃうあるわほら尻尾がさろ<笑>開けてもらってよおいして<笑><笑>あんちゃねむくい